平野紫仕様、TikTok 動画に、やる気ない、疑惑、脱退発表前から、笑顔が減ったご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キング・アンド・ピスの公式 TikTok アカウントが2月7日までに更新され、メンバーが22日リリースの新曲、Life Goes On のダンスを動画で披露。 しかし、ネット上では平野仕様の態度に対して批判が相次いでいる。Life Goes On は、流瀬角が主人公ヒロセスズの相手役として出演する連続ドラマ、夕暮れに手をつなぐ TBSK のエンディング曲で、流瀬のセンター曲。TikTok では、曲の一部をメンバー全員で踊っているバージョンや、流瀬、平野 高橋の3人で踊るバージョンなど複数の動画がアップされたが、ネット上では平野のダンスに対してやる気がないという指摘が続出。実際、平野は笑顔も控えめですし、メンバー内で最も動きが小さいようにも見えます。ただ、あくまでも TikTok 用の動画なので、ゆるさを演出しただけという可能性のほか、体調が悪かったという可能性もあります。 芸能記者、撮影時、平野にやる気があったか否かは本人のみぞ知るところだが、ネット上では、平野さあ、やる気ないなら早くグループやめな。レン君のセンター局で不適されるのもわかるけどプロなんだからちゃんとやろう、よなどと厳しい声が、噴出そのせいか、ツイッターでは、平野の人をサジェストに、やる気、が表示される状況だ。 平野のやる気ない疑惑は今に始まったことではない。昨年11月、平野、岸優太、神宮寺優太の3人が今年5月22日でグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場、岸の宮城退場、すると発表されたが、昨年9月にリリースしたテンスシングル、トラサトレイスのプロモーションの時点で、 平野にやる気が感じられない、笑顔が減った、という指摘が相次いでいた。トラサトレイス、が主題歌として起用されたレンドラ、真のノブナが後期からクラスメイトは戦国武将から、日本テレビ系、も永瀬の主演だったことから、平野ってさあ、長瀬のドラマ主題歌の時って、いつもやる気ないよね、と、新読みする一部ファンも、また、脱退発表後週間、ふみはる、 文芸春秋が平やら脱退メンバーとジャニーズ事務所藤島ジュリー稽子社長の確執を報じていたためそれ以来やる気がなくなるのも当然取り解を示す声も目立ちます。今月13日放送の音楽番組 CDDV ライブライブバレンタイン直前 ラブソング2時間 SPTBSK でキング・アンスが Life Goes On を披露した際には、TikTok とは比べ物にならないほどキレのあるダンスと豊かな表情を見せていた平野今は脱退前だけに何かとファンに誤解されやすい時期とも言える。TikTok をだあっても手を抜かない方が得策と言えそうだが、